新しい P H S が N T T パーソナルからまたまた登場。新しいの欲しいな、うんうんうん。私買っちゃいな。これこの人。違うだろう。いつでもどこでもこれ一台。N T T パーソナル。P H S は N T T パーソナル。アンテナが増えてるわけ。増えていってるわけ。俺減ってんやったら進めへんよ本当。増えてるから進めてる。N T T パーソナル。一体アンテナを何本にしたら買うわけ。 これからは、デュアル PHS。NTT パーソナルのデュアル PHS なら、これ一つ家の電話と PHS のデュアル待ち。だから、一大二役さらに、オフィスの電話と PHS のデュアル待ちだから、<笑>一大二役結婚して !NTT パーソナル。一大二役 PHS は喋るだけやない文字が遅れるやるやんデータも遅れるやるやんやるやん DRPHS キャンペーン実施中プレゼントもあげるや ん, るやん NTT Personal ドラドラピ僕ドライフォンドラドラピかわいいドラドラピかわいキャラトーク対応ドライフォン登場ドラドラ NTT Personal だよピランっるから月々1980円で最大58分無料通話がついてくる「カルディお話プラス」